失礼いたしましたこれから演舞する曲は、えー、クラッコオリジナル夢音です元気いっぱい最後まで笑顔で踊る 踊, 踊らさせていただきますよろしくお願いします ありがとうございました。ありがとう